はいえー、ではですね、本日は、えー、説明会にお越しくださりありがとうございます。ではですね、あの私たちの会社の、えー、これまでの、えー、経歴と、あとこれからどういうふうに進んでいくのかっていう部分についてね、今日お話しさせていただければなと思っております。はい。で、私たちの会社の、えー、ミッション及び使命はこれであります。 西洋医学が見逃してきた領域を真摯に示してその有効性の中に問うと、まあ、そういったことを重くに意しながらですね、えー、授業の運営をこれまでしてきましたで、まあ、これについてなんですけれどもあの、まあ、今後このミッションというのは基本的には変わることがなくて、まあ、いわゆる西洋医学の中で体系立てられているところプラスそれ以外の分野が 相互で組み合わさることによってどんなシナジーを起こすのかということについて、まあ、いわゆる医療・健康産業の中でやっていくということが、まあ、弊社のミッションになっているわけなんですね。はいでえー、会社は全体的なあ様子なんですけれども、えーまあ、事業の内容としては、えー、病院の顧問だったりとか、まあ、企業の顧問、医師を中心とした技術指導、まあ、JPR とかコンサルとかですね、あと経営のコンサルだったりとか難病患者様の研究だったりだとか、まあ、コロワーに チームの教育だったりとか、えー、まあ国際的な世界の大体医療を研究したりだとか、あとはあドクターのね体調管理とかメンタルヘスルスケアだったりとかいろんなことやってます。えー、2010年設立で本拠地は京都にあって一緒に働くメンバーはまあざっくり120名ぐらいなのかなという印象です。はいえー、会社としてはですね、まあ、今まで、えー、まあこれ台湾にあるうちの支社も含めてなんですけど、まあ、56か国以上、100以上のメディアに。 これまで出演してきました。はい、で、事業部です。事業部は、えー、今ですね、まあ、去年、この新用がっていうような日本生態事業協学会って書いてあるんだけど、そういうふうな事業部も始まっていったんですけれども、今のところは、えー、6事業部から会社自体は構成されているというふうな形になっております。はい、で、私たちの自費、えーまあの治療院とか、 まあ、医療機関にもなるんですけど、まあ、全国で200カ所ぐらいの、まあ、そういうふうな施術所だったりとか慈悲の治療院生体院とか医療機関というのは200所ぐらいの、まあ、日本ではつながりを会社として持つことができております、はいえー、メディアとしましては、まあ、こういうふうな東京テレビの総理大臣さんだったりだとか、えー、こういうまあ書籍を書かせていただいたりだとか台湾の NPO 法人からですね、まあ、医療貢献庁いただいたりだとか まあ、あとは海外のお医者さんとのつながりもいろいろあって、この方はアメリカの先生ですね。でこの人は、えー、中国、この人は台湾のドクターだったりだとか、まあ、そういったところに研修で行かせてもらったりだとかしてます、はい。研修で行かせてもらってね、いろいろ学ばせていただいたりとかっていうこともやったりしてます。はい、であとこの人はポーランドのオリンピック。 競技まあ、金メダリスト参加にとってエリカさんという方でなんですけど、まあ、いろいろ充実させてもらったという機会も継続的に持たせてもらっております。はい、で、まあそのキアの医療従事者の方があの来られたりだとかあとはこの人は香港ですね、えー、香港での、まあ芸能グループの方とのコンサルティングだったりだとかつながりを持たせてもらってたりだとか、えー、あとはこれですね。<咳> 弊社で、まあ、コロナになる前ですけれども、開催させてもらったサミットではこのような形で、まあえー、多くの方がですね、医療従事者の方が来られているというふうな形の、まあ、そんなことばっかりやっているという会社になっています。はい、で、えーまあ、私たちが、まあ、今回ですね、この説明会を開催させてもらう意味だったりとかね、なんでこう求人をしてまた新たな目、えー、を募るのかっていうところなんですけれども、 まあ、それについては、まあ、こちらのです、ねえーまあ、こんな多発性効果者の方の改善事例というのは、そんなものが、まあ、一つ典型としゃべれるんじゃないかなと思っています。これどういうことなのかというと、まあ、あの私、ね、個人的に思っていることなんですけれども、やっぱりです、ねまあ、世界一になれる治療技術があるのであれば、やっぱりそれは広めないといけないというふうな、まあ、自負があるわけなんですね。いいものであったとしても、それを、まあ、自分のものに留めておいたりだとか。 えー、もしくは医療というものは公共性が高いので、まあ、それをだから、いわゆる資本主義の中だけに入れることというのは絶対限界があるということを、まあ、自分自身、いろんな医療機関の人とつな、えー、がりを持たせていただく中で感じる部分である。あと、いち治療家としても、やっぱりです、ね、どんな患者が来たとしても、私は自分の手で何とかできるようにしたかったんですね。まあ、いろんな、ね、治療方法とか新しいものが出てくると思うし。 病院の中とかだと、まあ、やっぱりこの生物学的なね、えーまあ、いわゆる客観性と再現性のあるものしか採択されないと思うけれども、やはりそういう風うなあの生物学、絶対主義で作り上げてきた、この我が国の医療体系によっても、いっぱい穴があるということを身をもって経験しているわけなんですで。そういったいろんな仕組み的な欠損とか、あのいわゆる健康的な、ねえー、保管的なものが必要だというので、まあ、世の中全体見てもらうと分かりますけれども、 整形外科医は、まあ、いわゆるこの医療のトップに訓練してますけれども、それでもやっぱり生体にはなくなることはないですねで。なぜなら整形外科だけで患者の痛みでしびれが治らないことを表だってはニュースではないけど、まあ、患者は分かっているんですよね。だから本当に自分自身が良くなる技術を求めるというその欲求や衝動というものは、まあ、この業界では絶対なくなることはないと。いうふうに、まあ、これまで自分自身学んできた部分があるわけです。でそう思うとですね、 やはりこの業界の中で、まあ、自分がしたい何を成したいのかと思った時にやはり自分で維持治療科として思うことは何なのかというとやっぱり結果の出せるものほんまに何でも結果の出せるものって何なんだろうなということを、えーまあ、探す旅が自分自身のもあったんですね最高のもの理学療法士がどうとか定期的な教科書に載ってるとかそんなことじゃなくてそれが今こう人という 人間の体というものがどうやれば根本的に良くなるのかなというところを、えーまあ、探求すること自身が私自身の、まあ、治療科としての歩み方でしたしプラスこの会社の事、ね、業部いろいろ自分自身で、えー、携わらせてもらって思うことは何なのかというと基本的にはそれをベースにして例えば先ほどありました事業も作られてきているわけなんですね。<笑>はい、なんで、えーまあ、こういう多発性効果症の方とかでやったとして も, もう基本的にこの 病前で治療をとかでまで、あ、これはの死者で私が見た感じなんですけどね。えー、また、発生効化症なんでね、もちろん症状何かと分かってると思うんですけど艦艇と増悪を繰り返しながら、えー、まあ基本的にはあのまあ脱水を繰り返していって、です、ね、菌が萎縮していったりとか、いろんな症状があるわけなんですけど、この人、だからほぼ別途、 えー、中等度解除ぐらいですかね。のレベルの人だったんですけど、まあ、私たちが今授業で伝えさせてもらっている、まあ、いろんなやり方を組み合わせることによって無事に独歩事業レベルまで持っていけると。いうので、まあ、やりこの人自身というのは、いろんなこういうい診断書をですね。これ海外のやつですけど、台湾とかで診断書とか書かれているんですけど、まあ、やっぱりこういうふうなね、スタッスタ歩るれるところを見せられると、医者は何も言えないんですね。教科書に載ってないから。 実際そういうふうに良くなる事例が目の前で起こるということを、まあ、奇跡のような扱いを言われて、まあ、自然治癒力がどうのこうなみたいな話で言われるけれどもけれどもあの私自身実感していることは何なのかなって言ったらこれは技術なんですねスキルなんですよ皆さんが学んできた大腰筋のリーディーステクニックと一緒でこういうふうな治療のやり方自体も実は訓練することによって こういうふうな治療ができるようになるという技術体系と教育体系を見つけましたよと。素晴らしいものだなというふうなものが あ, あるので、こう、なんていうんですかね、今までの医療機関でできなかったことが私たちならできるのではないかというところ に, についてですね、まあ、確信を持っているわけなんです。それがこの授業の原動力であり、進んでいく道しるべなわけなんですね。これは実際に まあ、こ日本語をコメンとかけるんですけど、<笑>あの喜んで、ね、ありがとうございますみたいなお手紙とかもね、あのいただきましたと<笑>いうような、そんな、えー、こともありました。まあ、あと、いろいろ事例言い出すときりがないんですけど、これも私が海外にたいたりですね、これはだから、前腕の、あのーね、しびれがある方 で, ですけど。<笑> Hey, Lorenzo from South Africa. We do t have massage, and I had a very interesting experience on my hand. I broke my arm many years ago, and while I was getting the massage, I had these tingling sensations on my, on my tip of my finger, and I have no feeling. There's no feeling because the nerve is damaged. So it's a really good experience.、Yeah? はい、という、まあ、こんな形で感想をいただいてたりというような事例もございます。はい、であとはこれがですね、えー、今ですね、福島にあるですね、高野病院というところで、私がちょっと診療で、えー、月に何回か入らせてもらっているところがあるんですけれども、まあ、基本的にはここに来られる方って、 性、まあ、学的には全くどうもできませんでしたっていうのは外来の患者なんですね。でも、まあ、これはあのその部門が始まってすぐの時きの、まあ、うちのだから、そのリハの ST さんが、まあ、実は脳卒中で<笑>、ワリンベルグ症候群ってなってて、良くならないけど、どうしちゃ良くなるかなみたいな感じで、まああのまあ、院長に、ね、相談いただいて、まああの、オンラインで診療させてもらった患者さんになってます。<笑> 入力をしているのが分からない痛みとは違う、か入力はちょっと伝わってきながらの痛みですねあの、より感覚が詳細に分かるようになって、今 ま, まではなんか漠然としていたのが、おいう痛みだったのねっていう、はいまあ、既存の医学体系だと、やっぱりこのワレンベリグ症候群というような、あのー、診断名がつくとですね、基本的にはもう脳の、 まあ、いわゆるレンズの外側ですよね。っていう部分が拘束されてるんだから、そこの部分はもう、いわゆる今の医学では直せないから、兄弟みたいにこう再生医学とかをやってて、そこまで間に合ってないから、無理なんですよね。だからリハが処方されて運動量をやっていきましょうっていうふうな話で、えー、科学的には、西洋医学の中で言われてるわけなんですけれども、けれども、あの、そういうふうな西洋医学の概念を取っ払って見るのであれば、治療対象なんですよね。実は。 ってことは何が起こってるのかっていったら、単純に患者の機械損失がここで起こってるわけなんですよ。本来であれば治療対象。あの、西洋医学以外の虫眼鏡を持ってる人が見るのであれば、普通に治療対象なんだけど、けど西洋医学の観点から見ると難病になるの。改善できない。それはだからパラダイムが変わってないだけなんですね。だから私たちがこれからやりたいことは何なのかっていったら、そういうふうなパラダイムシフトを起こうしたいんですよね。医療の中で培ってきたこれまでの、まあ、いわゆるアメリカとかドイツ中心から輸入してきた医療。 の中のね、まあ、そういったものではなくて、まあ、あのトータル的に患者とか家族が求めているものっていうのは、一つに結果ですからで、この結果を出すために、あのー、結果が出るものが私は正しいと個人的には思ってるし、まあ、それはだからうまく医療の中に取り組むためにはどうすればいいのかということに、まあ、基本的に、えーまあ、弊社取り組んでるわけなんですね。<笑>はい、では、あとはこういうふうなね、まあ、これちょっと身近な疾患になってくるんですけれども、今思うんですけど、旅行は。 あ横がこれれ い,、うん、いいなマッサージし て, るき の, 違っての方は、えっと、オンライン診療で診させてもらってる患者さんで、まあ、今の院長のねあの外来で。 来られてる方なんですけど基本的には、まああのーまあ、肩関節周辺があって、この方も石灰化って言われてるんですね、画像上は。で、ずっと肩が痛くて、両側性になってるんだけど、まあ、それがだからどうやればよくなるのかわからないと。で、ここでやったことは、反対側のやっぱ肩関節の大胸筋とかを緩めることによって、まあ、観測の痛みが取れると、まあ、これ JPR の話なんですけどね、まあ、そういう話なんですけど、そういうことがだから概念としてないわけですね、既存 の, あの運動器の疼痛治療の。 の中でね、なので、えー、そういうふうなパラダイムが違うことによると、普通に JPR の例えばマスターとか、ね、ぐらいまで行って人からすると、普通にこんな治療対象なんですよね。けど、それが今の医療の中に入ってないから、この患者は難治性っていうふうな疾患のカテゴライズに言われるわけなんですよ、そこで見た医者から。でそれによっては、自分は難治性なんだっていうふうに思い込むから。えー、もしくは、それでいろいろ患者に言うと、お前は精神的な疾患があるのかって言われて、それでいろんな抗精神ブレークとか出されたりするから。 その仕組みって何か間違ってな い, みたいなところが、まあ、根本的に私たちが、あの今後問題としてね、捉えられれば、まあ、捉えていこうとして、挑戦しようとしているところであるんですね。はい。なので、こういうふうに、人の体とか、ある1個の症状とかね、病気1個を見ることであったとしても、いろんな角度から見ることができれば、まあ、それはだから、あの治療対象になり得るんだと。でそして、それが、再現性が高くてえ、教育できるシステムがあることができれば、 これはぜひあの、我が国の医療体系、保健診療の中に入れるべきなんじゃないのかなっていうことを、まあ、個人的にはやっぱりすごい感じてるんですよね。まあ、一番先頭になって、いろんな海外とかでスキル、もしくは自分で病院の中に入らせてもらって、いろいろやらせてもらってますけれども、やっぱりですね、あの今の医療の体系のままいくと、2040年問題に我が国は耐えられないと思うんですよね。高齢者の数が爆発的に増えて、そっかりしてまで死んでいく形になってるでしょ。で 日本の人口が減っていくっていうのは2040年やってますけど、じゃあこれから高齢者になっていった時の、いわゆるそういうふうな、膝が痛い、肩が痛いとかね、運動器痛なんてもう腰が痛いとか死ぬほど増えてくるわけですよね。っていうものに対して、今の医学界が持っている答えは何なのかっていうかね、投薬なんですよね。薬出す。レントゲン取る。以上。のままだと、多分普通に支えきれないくなると思いますね、個人的に感じるのは。というような人口構造の構 造, 構造の変化から見ても、 私たちの弊社ができることって何かあるんじゃないのかなと、もしくはうまくそういうふうな制度面に働きかけながら歩んでいくことによって、そういうふうな、ね、今後日本が遭遇する2040年問題とかに関して、私たち弊社ができることっていうのは、まあ、いろいろあるんじゃないかということをまあ構想しながら歩んでいってるわけなんですね。はい、なので、そういうふうに失家の言い方を変えていくと、まあ、こういうふうなあの何、 病のね、難病とか難治性の症状の典型である、これ乳がんだったりとかね、そういうものも治療対象になってくるわけなんです。これだから普通のセラピストとか見せても、いや、こんなんどうするんです放射線の治療でどんどんこうやったりとかね、あとはそういうふう な, あのなんてアユルビーダだったりだとか、まあ、そういうふうな代替医療でどんどんこうやっていくわけなんですけれども、私もそれ一つ、どれでも勉強したんですよ。けど再現性が低い。こうすればこう変わるっていうところの学問として、あの確立されていないというふうに、 個人的に、まあ、そうなんだなというところで、あの確信が持てたので、なんで、えーまあ、なんていうんですかね、うちの会社だから、治療側の授業とか入れようと思ったのは、まあ、相対的に比べてこっちの方が治るからですね、そして再現性が高くて、教育体系として確立されているので、いいよねというところが、まあ、授業にしたというふうな、そんな背景があるわけです。 まあ、なんでこれ改善したがんにとよくなったんですねこれも悪性リンパ腫の CA の, のシュアレスの人なんですけど、この人も、まあ、こういうふうに医学界でこれオペしかないですっていうので、即部周囲のリンパ腫に関して切、ね、ずるとやっぱりえごめん、押されるわけなんですよ、そこにしたから。言われるわけですけど、本にはしたくないんですね。体にメスを入れるなんてとかってよく言うじゃないですか、がん以外でも。4つの患者でも。でそうなったときとかに、やっぱりとどれだけ再現性高い治療ができるのかっていうのが、私たち の, あの強み。 だと思うんですよ腕の見せ所だと思ってるんですよので、まあ、こういうふうに結果が出るのがやっぱすごく大事で結果が出ずに、まあ、それをですねあのまあそうですね、まあ、ご了承してもしまうのはそれだからただセラピストの先生のマインドセットが高いだけであの結果が出ることの再現性があることとマインドセットが別なんですでこれやっぱ分けて考えられないとちょっと間違った方向で患者の教育をするからこう精神病薬とか処方することになるんだと 個人的には思っている部分があります。<笑>はいまあ、一緒です、ズぶがいの人とかでもね、こうの機能、残るんじゃないのかって言われるんですよね、普通に便利あるじゃないですか、売ったら、全頭り周囲で、速頭入でどうで、言語がどうってなります、ね、普通に。で、なって実際、頭痛とか残ったりとかしてね、なるんですけど、実際にそういった要素 も, も私たちが介入できる部分がありますというふうなところが、今後私たちが広めていきたい分野であり、えーまあ、今まで築いてきた事業の運営にさらにシナジーを起こしていきたいと。 そういういうに思っているところでありますですので、まあ、今コロナなんで今年は参加できませんでしたけど、まあ、こういう、まあ、エラストグラフィー使った研究をもっとやっていくってことも必要になってくると思うし、まあえー、あとですねこういうふうなジョンパエコーですよね、えー、実際に医療の中に入っていってですねやっていくためにはやっぱ証拠が必要なんですよね患者はどういうふうにやったっていうふうなそういうふうな事例を踏まえ実際に客観性と再現性を出していくことによって一気に説得力が増してくると。 で実際に目の前で起こっていることに関して、画像化できるってことは素晴らしいことなんですね。人は目に見えるものはそうだと信じるから、ねで、目に見えなかったらそれはなんだみたいな言われるわけですけどね。<笑>そういうふうにあのこうう画像化した、ね、コニカワミノルタ社のこういうふうなあのエコとか私たちが投資したのも、こういうものがあると、私たちが進む方向性に極めて、えー、助けになるんじゃないのかなって、まあ、そんなところがあったからなんですね。はい ですので、えーまあ、この画像も見せましたけれども、私たちの言っているこの意味ですよね、性略を見逃してた医療機器って、こういうところまで入ってるわけなんです。ただ、運動器通だけを言ってるわけではなくて、いわゆるあの厚労省が指定する指定難病っていわれるものがあったとしても、それは我が国の医療体系の、えらい役者さんから見たら指定難病になるんだけど、全然違う世界の人で普通にやってたら、別にそれ指定難病でも何でもないんですよね。治療対象なんですよね。っていう、そういうふうな。 まあ、差かな。ギャップ。ここが私たちの、言ったら、強みですね。その強みがあるから、まあ、あのー、マーケットでイニシアチョブが取れるし、あのー、なんていうかな、自己性がつくわけですよ。まあ、そういうことをやっぱり、会社としてやっていってるってことを、まあ、事業戦略としながらね、まあ、これまで、まあ、この事業を、まあやっつ、作ってきたとか、育成してきたというところなんですね。まあ、キーマークリースもだいぶ入ってきたけど、昔、全然なかったから。 私が言い出したとき実際使い出して、結果出したらみんなやり出してね、今日はパクるでしょ。はい。まあ、そういうふうな流れって、市場で起こるわけですけれども、今、そういう形で持ってるわけなんですね。はい。でね、うちの会社はそういう形でこれまで進んできて、これからもどんどんどんどん、だから進んでいくつもりなんですね。で、えっと、基本的には、お名前が何ですかほ。星名です。星名先生。はい、わかりました。 会社で働くときに、うちの会社でどういうふうな感じで働いていくのが、ね、いいのかとか、はい、あのうちの会社で、ねまあ、働く意義みたいなものってどういうふうに設定しているのかというところも、まあ、ちょっと簡単に話をさせてもらいたいなと思っているんですけれども、まあ、基本的にうちで大事にしている考え方は、これ、いちごを照らすという考え方が個人的には素晴らしいというふうに思っています。いうのは あの比叡山の延暦寺空海とかこそういう人が言った言葉なんだけどこれどういう言葉なのか知ってますかいや聞いたことなかったですありがとうございますまあこれねまあはい、あの昔の仏教のねえらいなんかお釈迦様みたいなめちゃくちゃ修行した人が言った言葉なんだけど、うんうんまあ、いわゆる一号を照らす人っていうのは何なのかって言ったらまあ今の現代社会に言われると何なのかって言ったら 一番最初あの、新人の人とかってトイレ掃除させられません、一般的な会社って、うん、イメージですね、うん、で、そこで本気でやるやつか、あのサボるやつかですでに差が出るんですよ、うんはい、結局、ああ、俺トイレ掃除だから、まあサボっててもいいやみたいな形で、あのー、やる人と、もしくはトイレ掃除だったとしても、自分がトイレを磨くことによって、来てくれる人が気持ちよくなって、例えばその病院の利用者さんが喜んでくれて、 えー、自分もその通りを掃除することっていうのが部全体に貢献できるんじゃないかみたいな、まあ、そういう考え方をですね、まあ、一部を照らす存在っていうんですねなんでこ う, そのこう仏教用語なんでちょっと仏教用語、うん、仏教養っぽい言葉ここ書いてありますけれども、うんあのまあ、今をもっと一応あなたが誰かの明かりみたいな、ね、<笑>仏教用語っぽい言い方でまさしく表現されてるんですけどやっぱり個人的になれないことは今置かれている課題に全力になれない人って多分成長しないと思うんですよ個人的に、うん 今置かれている問題に、まずやっぱり正面から向き合うということと、やっぱ一生懸命やってみるということ、あとやっぱりどんなに意味のないような仕事であったとしても、やっぱ意味はあるんですね、実は。その意味を自分であの、なんていうんですかね、自分自身をマネージして、こういう意味があるからこういうふうに頑張ってみようっていうふうに思うからこそ、その人に多分、次のステージが待ってるんじゃないのかなって、個人的に思うんですよね。 もしだからあの、私自身が自分は理学療法士だから、ね、法律でこう定まってるかとか、我が国の医療はこうだから、ね、そう思ってると、この会社はないわけです基本的に何を持ってきたのかっていうと、やっぱりこう人の体をどこまでよくできるのかに挑戦したりで、それをやりたいっていうものに対する最高のものはどこにあるのかということをやっぱり探し続けながら、この事業は基本的には成長してきてます。 なんで、これから、だから、新しく来てもらう方とかにも、基本的なマインドセットとか、働き方としては、何に向かって働いてる組織で自分のポジションは何も与えられないけれども、一番最初、当然ですよね。いきなり4番でピッチャーなんかできるわけないですから。なんで、そう風になってるけれども、自分が今、この組織全体に対して何ができるんだろうって考え方ができるのは非常に素晴らしいんじゃないのかなっていうふな、まあ、そういう精神ですよね。そういう精神があったらいいんじゃないのかなっていうふうに、 思っているわけなんですね、はい、でも私たちが今後歩んでいく方向性とかは何なのかっていったら、えっとまあ、あの病院をあの、まあ、買収するとか設立したりとかっていうことを実はあの経営計画の一つとして入れております。これどういうことなのかというと結局ですねあの診療科の中もしくはリハビリテーション科とか部とかの中に あの正式にあの医療機関の中で取り入れられないと、まあ、我が国の医療は変わらないという仕組みになっているからですね。一言で言うと。で、要は自費の生体院もコンサルティング事業部でやっててあれあれ素晴らしいんですよ。私が作ったから。あれももちろんやっていくんだけど、あそこで培ったノウハウを最終的にどこに生かしたいのかって言ったら病院経営に生かしたいんですよね。なぜならどの病院も見てください。大赤字の真っ赤かですよ、今。広告できひんからね。 リピート知らないからね。何があるのかって言ったら、保険診療制度にゴリゴリ守られていって、2年に1回の診療報酬書いててビクビクしながら、それが変わるたんびに事業の運営報酬を変えないといけないとかっていう、これ病院の経営なんですよね。もうね、グラグラどう見ても。から私が見てて思うことにななのかって言ったら、そういうふうな、まあ、いろんな理事長の人とかの経営のやり方とか見てても、まあ、 しんどいね。<笑>めちゃくちゃしんどい経営の仕方をしてるんですね。で、まあ<笑>、そこに、だから、私たちの持ってる強みに何か活かせないのかなと思うと、だから、一個のキーワードは、まずいか、慈悲なんですよね。慈悲。もしくは、診療科の中に法律がかかって、そこに入れるとか。っていう形を作ることが、今後、日本が、我が国が抱える、です、ね、2040年問題、と医療費、もう出したくないんですよね、厚労省。けど、もう財源ないじゃないですか、すっ ち, ちゃ践まで増えるから、絶対増えるんやけど、 あそこの部分であの軽減するっていうようなことが客観的に証明できるのであれば、もしかすると私たちは何か厚労省とかからお声が上かっているとうなするかもしれないですよね。はい、そういうことができればですけどね、システムとして持っていれば。それは国難を救うわけですから。はい。なので、えー、まあいろいろお話ししてますけれども、そういうふうなことに、まあ、取り組んでいきたいなと。だから、えー、JPL 協会とかコンサルとかチンオーとか、うちのセミナー多分どっかで受けてくれたことがあると思うんですよね。受けてくれたと思うんだけど、 そういういいいなところにあの排出していきたいんですよね、うん、筋膜リリースを自治治中の中だけでやるんじゃなくてそういうことを専門にしている病院がないからクリニックレベルに あ, あるかもしれないけど、うん、でそれがより権威で、えー、いわゆる規模の大きいところでやってであれ治るから多分わかると思うんですけどあれある一定以上の数字の結果あれやるだけでも全然出るからそういうことができるとああそうなんだあれよくなるんだなっていうので、まあ、勝手に広がっていくわけですよね理由は患者がそれを求めるからです っていうまあすごい原則的なあの事実ですよね。よくなるものが患者から需要が。まあそれはだから、よあちょっと医療の中ではないかもしれない考え方なんですけれども、あのまあそういうふうな、私たちはだからあの株式会社ですから、そういう資本論に沿いながら、事業展開とか病院の経営もしていきたいんですね。まあそんなことも考えながらあの考えているわけなんです。はいで えーまあ、今日現在で言うのであればですね、えーまあ、また機会があれば見ていただきたいんですけれども、今保険診療の中で、えっと、今3位ですね、3位実際に保険診療の中で私たちが培ってきた筋膜リリースとか、なんか集客の仕方たうんぬんかんぬんとかっていうのを、まあ、クリニックですけどやあ、クリニックと病院か、でや出してもらっております。で、そこの中で思うことは何なのかですけど、まあ、これ知らないとすごく多いと思うんですけれども、まあ、保険の患者であったとしても、 あの結果出るって分かったら、自費のですね高額のお金払うんですね。でも医者はそんなありえへんって全員言うんですよ。そことかも、これね、穴開けられる仕組みなんですね、私から見たら。うんうん、医者はセー生物学んだことないから、保険でそんな藤井先生みたいに1万円どうやって払ってもらうんですかとかね、うんうんうんうん、絶対聞かれるから、無理やからか金持ってない感じだと言うけど、いや、そうじゃなくて、私みたいに一回病院の外で自費とかやったら人間にからすると、 きのリリースやるだけで10回転とから、ないかだからそれ言い方とか見せ方とかやり方であって、そこの部分っていうのはマーケティングの知識とか、コピーライトの知識とかなんですね。という人間が、だからその医療従事者がマーケティングとか本気で勉強していったら、そういうふうにこういう保険診療っていうものも、一個のサービスの提供だっていうような取り方ができるようになるのね。でなった時に、こういうふうにやるべきなんじゃないのかっていう。 要は新たな支援ができていって、それがまた医療の新たなイノベーションを起こし、売るきっかけになるわけなんですね、個人的に思っていることは。うんまあ、なのであの、今やったと思うことは、オーケーの治療の間でも、医は売れるし、あの患者は良くなるものやったら全然お金出すんですね。うん、だって、10万払ってほんまに、ね、20年間ぐらい痛かった足の痛み、ほんまに取れる希望が持ってる人は投資するんですよ、普通に。うん、<笑>で、やっぱり人は多いっていう事実を見ているわけなんです。 なんで、今だから、あのまあ、もしですね、ろいろこのいと面接とか面談とかあると思うんですけれども、私がだからそこは今、診療の場所として、自由診療ブースというか、保健診療の中でやってる場所があるから、まあ、そこの場所とか一回見に来てもらうと面白いと思いますね。何を起こそうとしてるのかっていうのは、これからの、あのそうで、まあ、我が国の医療にあたり足りないところを全部一緒に今、まあ、評価中って感じですよね。 こうなったらこうなる、こうなったら変わるっていうところを見て、でそれをやっぱりシステム化とかして広めていく、まあ、そういうふうにして事業とか大きくしてきたんだけど、まあ、それだからなんとかやっていくことを、まあ、目標としてながら今動いてるわけです。はい、なんでまあ、今はだからコロナなんでオンライン診療ですね、これもやってる医療機関少ないですけれども、あのうちの会社ではすでに導入済みで、えー、実際に保険を使いながら薬が処方してもらえたりだとか、えー、もしくはですね、 保健診療の中で、まあ、質の高い問診が受けられたりだとか筋膜リリース、部、うん管理がやったりとかっていう場所が実はあるんですね。でそこの場所で活動とかしながらで、あとはこれはどうやってシステムにして大きく広げていくのかなっていうところを何、えーまあ、て言うんですかね、考えて、今どういうふうに、まあ、この商業の力ですよね、どなじを起こしていくのかっていうことを、まあ、考えてやっていってるわけです。 では、まあ、そんな感じでざっと話をしていったんですけど、まあ、会社だからそういうふうなことをやっていきながら、そこで分かったこととかを、だから事業部におろしたりとか、受講生さんに届けたりとかね。で、それに、まあ、いわゆるこの、ねったりとか、まあ、別に高校だ使ったりとか、まあ、いろんなことを、そういうふうなね、事業活動の中で入ってるんだけど、えー、ここまででいかがでしょう何か質問があれば、聞いていただければなと思ってい、いかがでしょうかはい。えっ、ー、と、先ほど病院の中に、あの、<笑> JPR の考え方、主義のようなものを取り入れていくような話があったんですけど、はい、それはこうなんかリハビリテーション科とか、また別な科として設立して、そこで診療していくような考え方ですかね。えっ、ー、とね、それだとだめなんですね、私の中でうん。理由は、理事長とか院長レベルの考え方が変わらないと、それすら導入できないですね、病院だったら。なるほど。今、職場で働いてたら分かりません 理事長の考え方、はい、理事長の考え方が変わらないと、うん、何も変わらないでしょ、病院の経営方針は。いはい、はいで。一番大事なことは何なのかって言ったら、そこのレベルに自分自身が入って、そこのイニシアチブを取ること主導権。うん。そこをやらないと変わりますよ、ね。ブスラって、できすらできすらして。ただ個人でやっているレベルで終わると思う。集団でやるとか、そうい う, うな病院っていう組織単位でやることにはならないと思うんですよ。はい、うん、なるほど。 こうなんか自分の、まあ、自分でも治療してて思うんですけど、保険診療を受けに来ている方と、やっぱり自費で診療を来ている方と、その疾患に対する考え方というか、まあ、真面目さというかがちょっとやっぱり差があるなとも感じるんですけど、保険診療の中で、あの、藤先生のおっしゃるような治療をしていくと、まあ、自費でやってた時のような、同じような効果が出るという考え方ですかね。 えー、効果が出るっていう考え、そうですね、効果は出ますね、うんはい、効果は出ますそ自己負担の額が、なまあ、言い方悪いですけど、こう自己負担の額が低いと、うん、やっぱり安いから来てるような方も確かにいて、その方は、なんかこう、治療自体を求めるというよりも、事、ま、務、あ、感覚で通ってるような方もいたりして。はいはいうん ホッットパックだけ当てに行きます、ね、そ, ううえそうですね、はいはい、なんかそういう方と線引きするために自費もやっ て, らやっていたのかなという思ってたんですけど、えっとね、それは違うんですよ私から見たら、うん、そうじゃなくて病院都合からすると、はい、その患者ですらリピートさせないと売り上げが立たないんですだから切れないんですだから病院のそもそもの収益構造に問題があって、はい、だってね考えたらその人がそこにホットパックしに行く間の時間だけ他の人が新規で困ってる感じがね はい、医療の公共性からすると反することやってるわけでしょ。うここ、だからどこに穴があるのかって言ったら、これは経営上の仕組み、売り上げを立てる仕組み自体を持ってないからです、ねうーん。そこでもし、だからうういうふうにホットパックの患者だと言い方いですよ、あのはい、決めきれ、はい、切れるなら、る、はい、<笑>やめてもいいじゃないですか。でもそれをリピートさせないといけないような意味のない治療ですが、V 転がしだったら運んかさせないと経営上成り立たないから、それをせざるを得ないという現場の理由があるわけ うんだからそういったところも踏まえて、病院のね、うんうんうん、だから、これだけ簡単で、病院の理事長とか理事長とか、やっぱ売り上げ上がらないといけないから、うんうんうん、そこの売り上げ上がらないと導入するんですよね。うんうんうん、だから、産業の力とか経営の力っていうのが、うんうんまあ、動かせるわけなんですよねって思って、はいはい。なるほど<笑>あの、まあ。大学病院で勤務してたんですけど、そこに来る、例えば、まあ、精神科の方とか、 まあ、難病の方もそうですけどやっぱり薬剤の管理っていう意味で、うんうん、もう一生薬を投与され続けるというか、うんうん、服用するために通い続けるような流れが、うんうんまあ、ある意味立憲というか病院の経営にすごく大事なとこになってるような気がしていて<笑>、はい、ででビジネス的にはあの完全に治しちゃうとやっぱり患者さんって、まあ、いい意味で独立して離れていくと思うんですよね。うん、そうなると、はい こう経営的には、なんか今の病院体系のこう依存させるような方法とはまた違う方法になってしまうので、利益っていう意味ではちょっと難しくなるのかなとはちょっと思ってはいるんですけど。いい考えですでもそれって答え簡単で、治療の方針をどこかで切り替えるタイミングを見失ってるからなんですよ、はい、それって、提供側が、はいはい。だから 薬, 薬剤でつける、一番最初だから、 あのいきなりだから交通事故とかでね、積損とかで来ない限りは、精神科である典型的で、この人良よくなるかもしれないってフェーズがあるはずなんだけど、はい、精神抗精神医薬と言っても、ほぼ 100% 副作用があるでしょ、うんで、その副作用を抑えるためにまた投薬するでしょ、はい、でそれやり続けていくと、どんどんどんどん、その薬があることが前提で、その患者をまた次のステージ上げていくんですよね。 はい、だから、薬効とか処方する量を増やしていくっていう、うん、なパラダイムになっていくると、うんはいはい、だそうじゃなくて、タイミングを間違えずに、この患者はここでこうっちに持っていかんかったら、こう依存してどうのこうになるから、こうっちは提供できるんじゃないのかなっていう選択肢を今の医療従事者とか、うん、医学体系の中かに な,、うん、ないことが問題なんです、ねうん、でそのタイミングで言えれば、うん、この精神のあ患者、これでもよくなるけど、どないでっかっていうのを患者にこう、うん、アスくできれば、その患者と家族自体は、はいはい 死が運命もた得るってことですよ、ねはい、でそれができるとさっきおっしゃった根本的には、ね、意味のない薬、どうのこうの経的があってもそもそも起こらないわけなんですね、うんうんうん。起こりにくくなってくる。でそしてそっちでちゃんとマネタイズできるようなね、こ、はい、の種類じゃ米かかるんだけど、はい、実費でとかなるかもしれへんけど、はい、な っ, ったらそっち売りが立つじゃないですか。っ、う、て、んうんうんはい、なれば何が起こるのかって言ったら、あそこの病院やったら精神病の感じでもようなるって噂が一気に出るのよ。 うんうんうん、ってなっていくと何が起こるのかっつったらよくなるっていう結果さえさっき持ってるのであれば、はい、今の精神病の領域のように依存させてしゃあないから内調的に様子を見ようってうやり方から変わっていって、うんうん、よくなるし治っていくからどんどんやろうってうプラスの方向で回っていくんですね。うんうんはい、でくじ込みで地域の上にそこに金がどんどん切出して予約サッとかしだして病院、うんうん、がよくなっていくわけなんですよ。はい だから今のそういう性格的なところのそういうほころびとかね言うの、ん、おっしゃる通り今のまさに医療の現場の問題ですで、うん、私もよくわかるんですけど、うん、根本的な部分には、はい、医者でアラートしてもそういうふうな選択肢を持ってないことなんです私、うん、から、うんうん、この教科書でガイドラインでこうやから以外が言えない、はい、うんそうですね、はい、いい問題だからイノベーションを起こせてないんですよ治療の体験の仕方とかうーんまたそれを認めるとか考えようという文化がないうん だってコロナのワクチンとかでもそうでしょう。こういうふうに、いわゆるこう統計学的な優位さが出たから、初めてこう我が国で提供しましょうみたいな感じ始まってるけど、はいそはい、それをやる以前から、武漢の周りの患者とかっていうのは、いわゆる針の先生とかでコロナの患者が結構良くなるみたいな感じ、うん、話がやっぱり出てるんですね、うんうんうん。けど製薬会社が面白くないんですよね。針のやつらがもうね、手が折れへんから。そうですね。そうなんですよ。ってことは商業なんですよ、はい、そうですね。はい。だから商業に噛みながら、 こういう業務経営をやっていかないと全部は変わらないんです。なるほど。うんうんうん。まあ、これはだから、今日の時点での私も今いろんな経験を踏まえてお話しさせてもらってますけど、だからうちは、うこういうふうに売り上げ立てていったりとかやるのは、そういうものを根本的にぶ、はいまあ、っ壊すためですね。<笑>うん、なるほど。それに挑戦したいんですよ。うんうんうんうん。なんかその商業的な部分がすごく強いなって感じていて、日々。ね 僕は、はいまあ、大学病院からそういうのが嫌でちょっと離れたところもあったんですけど、あえて同じ土俵で戦うじゃないけど、商業的な部分を使いながら、新しい病院体系を作っていくっていう形ですかね。えっとね、だからめちゃくちゃ簡単で、うんあの、病院であったとしても、今いろ、いろ医療法人とかいう形があるんですけど、まあ、いわゆるです、ねはい、株式会社であれば50、50% 以上株を持てば、それは自分の子会社になるの。 というん、ことは、経営における役員会議からおけるトップの裁量が全部自分のものになるんですね。うんうん、これだから、これ株式会社の話ですよ。でも医療法人もほぼ一緒なんだよ。うんうん、一番金出してくれる人、もしくはその株を握っている人が一 番, 決、うん、一番全部の決定権を持っているわけなんです、ねうんうんうんうん、で、そういうふうにして根っこから変えていくっていうことをすると、何が起こるのかって言ったら組織の崩壊が起こるんですね、その要因のうんあ。でしょそうなんだ、トップが変わっていきなり違うこと言われると、そいつ全員やめるやん、はいはいはい。だから人材がいるんです。はいはいはい うーんなるほど。JPR とかコンサルとかんの人材やってもら、はい、そいつら遺伝限りは、うちが共有してるでしょ、はい。だから終わらせうこと聞くから、いきなり人材派遣できるんです、うん、そこううう、うん。けど、いきなり新しい病院とかになったときに、うん、私が言とこと言って、お前ら今までやってること全部やめろって言ったら終わるんですよね。考え方ちゃうからってトップに言った瞬間、終わるのよ。人やめるから、はい、転職するから、いうんうん、人の人気のうん<笑>それを言えないから、でそうならないために人材のリソースとしてね、はい 弊社が持ってるのは、日本一の集客力と受講成数です。これ使うんですよ。それで病院の中に入れるの。私たちの人材を。なるほど。うん。っていう、まあ、計画はありますね。はい、うーん、わかりました。すごく興味深いというか、楽しそうです。<笑>ありがとうございます。なので、個人的には、だから、はい、致命感があるわけなんですね。そういうふうなイニシアチブを取るポジションにいるのは、日本で弊社だけ。 うんうんうんはい、そこをしっかりやれるということは、はい、まあ、わくわくしますね。うん、うん、うん。おもろそうみたいな。うん、いいですね。はい。<笑>はい、いいんです。私はそれが大好きなんです。ええー、わかりました。ありがとうございます。はい、あと大丈夫ですか、はい<笑>はい、はい。はい、大丈夫です。 そしたら、うちの会社の全体的な方向性とか、まあ、感じね、まあ、全体の動きとしてはそういう中で、えーまあ、ここから、あのー、いろいろだから、うちの会社のトップの人たちし、はい、くれてるけど、ほ、はいまあ、んの事業のじゃあ実際の運営の仕方してるのかっていうのは、いろんな部分の、パーツの部分を教えてくれるから、それちょっと、はいまあ、働き方になるのかなみたいなとか、見てもらったらいいんじゃないかなと思ってます。はい。はい、そしたら、えー はい、じゃあ、えっと、一番最初、私はこれで以上になりますので、はい、じゃあ、ありがとうございます。ありがとうございました。